ゲバルが立つきだに弱き民たがために弱き民ゲバルが立ったぞまたや歩きだまだ見られる今日は死ぬにはいい日だうん 米兵から生まれた言葉だゲバル君ならわかるだろうあの言葉の真意は苛烈な戦闘に生き残るため勇敢に戦い生きて祖国に帰るため い, いつだって今日を生きるしかないフィナーレだオールナイトビスケットオリバーアメリカ最強の男よ 人類史に前例を見ない150キロを超える筋肉の搭載、うんえー、なんだ、えー、立っていたタクシードがまるで命じられたかのように筋肉への進行と否定を繰り返しつつスピード角度急所決定的視覚が存在する<笑>興味深いな。 オクシン地球という偉大な支えを認識していないのだから核の硬さをゲバルいやなんで地上最強とかなんとか言われてるけどゲバルおめえさんだよ やっぱりな夢丁寧にそして注意深くもう歌は聞こえない。 強いっすね脱力だ、技術だ、バランスだ、支えだと。今見ている俺の体実はこれ、本来のサイズではない。閉じ込めているからさ。閉じ込める立ちどころにひそつきあぶり。君たちを押し潰し。ないない、それはない。ん<笑>バキーは約500個分に相当するカロリー数だ。 でもあなたの口から語られると嘘に聞こえない押さえ封じ押し込め足示せるありがてえや降ろせよオオオおう、オオオオオオこのオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオ ちょっと…お待たせしたな、マリア。やイサホ怒りを上げろ、月夜の番にヤイサホー。もうくなし。俺にではなく、マリアと俺にかえよ。ん<笑><笑> お, お 堂々と表門から出ようと思えば楽々と出られる力を持つ男だいないふりやりは気がつかなかったの方が処分ははるかに軽いここではもちろんアメリカ本土でも使えないっっ<笑>使いたいなら島まで来いってか 行ってきたぜお。行ってきたって。オーリーバー。勝てますか、ボス。やってみるか。で、勝っちゃったと。いや。おお、何人目。九人。<笑><笑><笑> あ, れ<笑>あれ、確か先月のそうなんですよ。何食わせてんだか。おたもたするな。それとも、さっさと並べ。 一号から報告は自由は一切ない貴様らに許されるのは呼吸だけだどうした坊ヤ？おしっこか外出いいっすか<笑>はあ？ごめんっ行ってらっしゃい 速やかに帰宅したまえバキハンマで今この時点での結論はゼロとこちら A とおば現在射撃班がバキハンマを捕らえました検討祈る以上つまりこの状況を打破できると受け取っていいかね射撃班がバキハンマを包囲完了 おばあご丁寧なことだオバしてるさほほうこいつで<笑>バカだ胴体最弱の急所に位置するボタンをいただいたわけだ仮に今<笑>この中の一名が引き金を引いたとしてもいずれにしろ六人の二人以上が必ず死ぬ 頭が心臓に打ち込めば即死常識だ<笑>勝負できねえってよ残念だったな所長ああ所長悪いんだけどさ肩組んでもらえね<笑>さあ<笑>どうしたえといいえ全員仲良くピクニックです 脇晴れてアンチェインに出られるのか出られないのか知りたかったのはそれだけなんだ立場上そうもいかんのでな<笑><笑>怒っているあの取り乱したことのないオリバが<笑>俺と並んだつもりか 坊や<笑>手錠を外してやれ<笑>日本にはお灸を据えるという言葉があるスクってての<笑>私はまだ朝食を済ませてなかったこれはうかしと言うべきだろう ここは一つ込み上げる怒りを封じ込め、貫禄を示さねばならない。私はただ、朝食を取り忘れたと言っているだけなんだよ。自分が自由なのか不自由なのかなんて、俺にとっちゃどうでもいいことだ。俺は今、大した不自由を感じちゃいないんでね。外出なんてする必要もない。なんて不自由な男だい。<笑>かわいそう。これ。 倉庫に入れときますね毎日毎日彼女との出会いからすでに10年余りが経つ<笑>許しておくれハニー私が至らなかったこの通り 早く、えー、勝負となると譲るわけにはいかんなじゃ、うんけんぽんまた負けかパーにするんだったなんだ繰り返しようがちょきに勝つ 今夜は私一度も勝てなかったけど懲罰坊通称ブラックドア先生なんだ勝てる腕がちぎれそうなんて元気そうじゃねえかあんたは税を尽くした10万キロカロリー 食後種には極上のシェリー種死が噛み締めることで私と君との境遇の差ごく近い将来あんたは俺にひれ伏す笑っ<笑>た<笑><笑>今の二人にはそれほどの差があるんだ なのにどうよ笑えねえのかヤンチ最高の当たり年でございましてこの一本が高級車一台分の値で取引されるというタルの熟成香豊かな土壌から来る土のカオそのどれもが小じしすぎることなくそのどれもが緻密なまま あうめえ。<ス><ス><ス><ス><ス><ス> <'d you know>